カップ薬さまれしては結構いけるよねお湯もいらないしね、うん、簡単で美味しければはまるよね電子レンジでこんなに美味しいハウスいただきで新発売いただきレンジでスパゲッティ麺こしめんこしいただきレンジでスパゲッティ麺こしめんし麺にこし電子レンジでスパゲッティハウスいただきで新発売 こうやったら愛してくださいね二人だけの美味しい秘密ハウスいただきレンジスパゲッティたらこほっぺにソースレンジで焼きそば出来上がりハウス頂きレンジ青のりダメダメ 焼いいてないよ焼かずに焼きそばレンジでチン「ハウス」「いただきレンジ」焼かないでね熱い熱い熱いレンジで熱々スパゲッティ「ハウス」「いただきレンジ」私も 想像してごらん赤ワイン仕立てのミートソースが茹で揚げパスタにあ、私おりますハウス、いただきレンジ一緒に食べようよ今夜僕ん家でいいだろあなたとは嫌よレンジで美味しいハウス、いただきレンジ